日常演武の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演こちらローソンのキムチチゲ鶏肉ガーリックトマト煮そしてふわもち抹茶ナッツ入りを食べたいと思いますなんか一見すると脈絡のない商品チョイスのように思えるかもしれませんがまあ理由はあるんですよねというのもなんか今度の1月の7日だったかなに スプラトゥーン3の新しいフェスが開催されるんですがその時のテーマがなんかどの味が好き辛い、い、い酸っぱい甘い な, んですよ、ね、なので自分は当然スイーツのレビューとかよくやってみて甘いチームで参加するのですがせっかくなのでそフェス前に3種類の食べ物食べてどの味が一番自分に合ってるか改めて検証してみようと思いますもちろんこれらの商品だけですけどね これ、今目の前にある3品を食べたからといって自分の味覚が急激に変わることがあるとは考えにくいですあと鶏肉のガーリックとマトには甘いではなくじゃあ酸っぱいではなく甘酸っぱいではと思われるかもしれませんが酸っぱい食べ物って改めて探すとなかなかないんですよね何か梅干しだけ食べるっていうのもなんか違う気がするしというわけで今回はこちらの3品を用意しましたそれではチャンネル登録よろしくお願いします早速… 鶏肉のチキンのガーリックトマト煮から食べていきたいと思いますトマト煮ですがジャガイモも入ってますね結構ゴロゴロ大きめの具材で美味しそうですではいただきます<笑>やっぱりローソンでもあなたはあの味が一番なのかしらねうん確かにあの味も美味しくはあったんですけど<笑>今回食べたローソンの三品から言うと 一番好みだったのはやっぱりこれかなと思いますで、うん、ガーリック煮込みはただ甘酸っぱいだけじゃなくニンニクが入っていることでコクも加わっていますねキムチチゲは結構ピリピリとした刺激がきますしふんわり抹茶はただ甘いだけじゃない どこか深みのある濃厚な抹茶の香りがほんのりきますだけどそれらを踏まえた上で一番美味しいのがどれかそれはこのあとすぐに紹介しますねそれではごちそうさまでした最初に食べた鶏肉のガーリックトマトにはトマトの甘酸っぱさもありました結構ガーリックが入ってくるトマトがコクの方が強かった 味に深みがあってお肉も 大, 大きめしっかりと食べ応えがあって美味しかったです続いてキムチチゲは結構ピリピリとした香辛料の刺激が来てうーんいい感じに食欲をそそってくれましたねただ辛いのが苦手な場合はちょっと避けた方がいいかもしれませんで最後に食べたこちらのふわもち抹茶ナッツ入りはなんかもっちりとした生地の中が、ね、結構 ほのかに香る抹茶の香りがただの甘いだけではない美味しさを出してきましたですが今回食べた中だとちょっと甘すぎよりもこちらの酸っぱいに該当する 鶏, チキン鶏肉のガーリックトマト煮が一番味に深みがあって美味しく感じたので今回はこの鶏肉のガーリックトマト煮つまり酸っぱいを代表として5点とさせていただきます。